様です勇者様ファルシアの方こそ怪我はないかへっちゃらですだって勇者様が守ってくれたからその勇者様って呼び方だけどできたら控えてくれないかななんていうかまだ名前負けしてる気がしてるんだらしいことをまだ一つもできちゃいないしそんなことはないですレインは立派な勇者様ですよ鬼神の羽衣をまとう乙女の一人である私には分かります あなたは間違いなく勇者その虹の剣でこの世界に平穏をもたらすそれを助けるのが私たち乙女なんですからファルシア他のお二人だってきっと同じように思ってますだから胸を張っていてくださいねそうだな分かったよファルシアありがとうそんなお礼なんて そそれはそれはとしてだクンカは一体どこをほっつき歩いてるんだあいつがいきなり飛び出していったりするからこんな騒動になっているのに何やら気になる匂いがするって鼻をひくつかせていたみたいですけどまったくにゃっははははは くくんかさん脅かすんじゃないまったくいっうーんフルーツ取りに行ってただけだよいい匂いがプンプンしてたからはいこれはお土産ねあっははちしつこい連中だレイン、ここはくんかにお任せなの えンカのせいでみんなに迷惑かけちゃったみたいだしその分がんばるよそういうことなのだなんかいろいろと間違ってますけど無茶だけはするなよくんか。よい。<笑>さあ行くぞ